三百六十度か三百六十度三百六十 度, <笑>度ね三百六十度こんなど動かもわかるこの照明が、ね、なんかいい感じだけど鉄分の匂いすごくてでね石質物がねしっかり、うん、じゃあ今日はですね栃木県那須塩原のトワーピュアコテージさんに来てますすごいとこに泊まるんだ。 今日のうちの部屋です。じゃじゃーんこれすごくないこれですこの透明な、遠くから見たらシャバン玉みたいな。中にマミチンがいる。わーい、マミチーン。はい、全部透明。すっげーすけやでーこんな感じーイエーイ<笑>はい、ボケてるけど。<笑>みちゃん<笑>ということで、 やお中はこんな感じ。はい紹介してー。じゃーんすっけすけー<笑>すっけすけー全方位三百六十度三百六十度か三百六十三百六度三百六十度すっけすけです。ああ響いてるのわかる？だ<笑>からここは真ん中にいるとすごいゴアンって、ね、なるよね。ベッドが四つある。 でね、でこの押さえテーブルと無印かな。<笑>で、暖房はこれ。九<笑>月での頭です、はい。けど、すごい寒いね。今日めっちゃ寒い。寒い、雨だから。でね、問題は、なんか外のトイレしかないから、トイレ行きたくない。 <笑>そうや な, あのなほんまに、ね、遠足を思い出すようなそうトイレ外にあるトイレみたいなでお風呂温泉があるんだけど写真は撮ったんだけど SNS アップがダメなのでこんな感じ写真<笑>を見ていただきまして<笑>、はい、こんな感じ温泉すごかったよ、ねね、温泉めっっちゃ良かっ た, なすごかった温泉おししてもいいというぐらい温泉すごかった鉄分の匂いすごくてで ね, 石質物がねしっかり 周りにあってね、めっちゃね、ちゃんとしてた。でも、そのね、動画がね、撮れないし流せないので。温泉といえば、温泉。<笑><笑><笑>やっぱキャンプといえばさ。キャンプじゃないでしょう、ょ<笑>それ、修学旅行でしょう。栃<笑>、えー、<笑><笑>木県の名産。栃木でも。 優しい味わい、なんかあの、うん、ピルクルみたいな。カルピスにさ、湯入れたらこの味になる。すごいマイルドで、美味しい。といことで、ユーューブ美味しい。美味しい。優しい。な、うんか、包み込んでくれる。なんか、正面おしゃれっぽい。うん。うん。うん。やっぱあれしかないんじゃない。うんま、めっちゃ暗くない。 っがすかり見てみましょうね。 <笑><笑>あ全然信用ななならんでも綺綺麗麗ゃ、ね、めっちゃ綺麗いいのこハトのう。<笑> 何, 何してんの<笑>何してんのいっいする、ね、全然上がってない違う私ヨガ三年四年やってるから絶対は や, やったことないからなヨガ疲れたあ、ヨーグルトもうよ<笑>話が、うん、話がすごい突然とり<笑>、ね、あえず、ーえーえーえー、乾杯してみて乾ヨーグルトですじー、うん、イエーイ ヨーちゃんがおすすめっしい濃厚、うん、めっちゃ濃厚めっちゃ甘いって感じでもないし想像では晴れて星空が今満天で、うん、星空を見ながら天然のプラネタイムで寝るって予定だったんだけど、うん、しっかりかね、うん、あでもまあ雨は雨で、ね、いいそうん、あなんか雨のな何か 音もなんかな、うん、自然に来てるって感じ来てほしいからみんなすごいテンション上がるしかもナスハイランドパーク隣にあるのよ、うん、そうがもう専用の入り口があってでそこから入ってもうすぐですね、うん、明日ナスハイランドパーク行くんだけど明日もアンドだって、うん、晴れてたらなアスレチックとかあったからねやりたかったんけどそうなんだよね行く、うん、まあ、でもすごいいい宿 3,000 もすごいし、うん、いいところだった当店員が良かったそうだったねこ、うん、の部屋もめっちゃいいですで楽しめますので、うん、またねーまたねー